皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2023年2月26日、超便利ツールのワルボールーレットで、久々に黄金の花びらが当たりました。マジカッぽの100万ゴールドです。せっかくの臨時収入ですので、ダジョ一辺の仕草書を買うことにしました。これがダジョ一辺の仕草です。お納めください。 引っ越した後のリポちゃんの出現場所を探すのに少し手間取りましたが、なんとか無事に今月のレンタル衣装も借りられました。そして、ショップ店員さんから今月のログインボーナスを受け取りまして、エテーネ王国衣装にと交換しました。やはりワグミカさんのスタンプは格が違いました。そろそろバザーの価格も落ち着いた頃かなと思いまして、セーラスワンドとセーラススティックを購入しました。 呪文発動速度 18% のスティックと杖を防衛軍で手に入れるのは無理ゲーなので、昔からバザーで買うようにしています。錬金石を使うかどうかはその時々の情勢で違いますが、今回は錬金石を使うことにしました。これで新しい武器に関してはほぼ完璧になりました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。